動画を見てていいいただいてありがとうございます旅すす旅る着物男子オシンですこの動画を面白いと思っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、今回ちょっとね、動画の雰囲気がいつもと違うと思うんですが、いつもこの YouTube チャンネル、バオシントラベルを見ていただいている視聴者の皆さんにとっても大事なお知らせが2つあって、今日はこの動画を撮っています。その大事なお知らせというのが、まず1つ目が、更新の日程が毎週日曜日と木曜日の週2回更新になる。 ということです。あともう一つですね。来月から始まる新しい旅行シリーズについてのお知らせ、この2つを中心に今回お話をさせていただきます。まず1つ目、来月から毎週日曜日、木曜日の週2回更新に変わることについてなんですけれども、理由としてはまず大きな理由ですね。現状の週3回の日か、木この週3日の更新がちょっと厳しくなってきました。それは体力的な問題もあるんです。けれども、まあそうですね。現 現在この YouTube チャンネルバオシントラベルは収益化に至ってはいませんそのため全ての旅行企画これまでお届けしてきました全ての旅行企画全部僕の私費でやってきました全部自己負担ですもちろん今着ているこの着物も全て僕の費用から出しているというような状況ですで当然元手が必要なのでだから今僕は実を言いますとこの YouTube 活動を支えるために週40時間の仕事をしながら YouTube 活動をさせてていいいいただいているというのののが今の僕の現実です当然、予算も潤沢にあるわけではないので、動画撮影、編集作業、YouTube への動画の投稿、すべて僕一人でやっています。なので、改めて、そういうことだったんだな、っていうことで、知っていただければいいな、と思っています。同時に僕はもう一つ、全面展望専門チャンネルということで、サブチャンネル、バオシンフロントビューという、顔出しを一切しないチャンネルも持っているんですね。でそちらの方も撮影しているんですが、これをセパレーション と言いいまますすかか別々に撮影はもう厳しいのでで予算もも時間も限らられた中でやってますから本当に同時進行でやっています本当にね、僕の動画をしっかりと見ていただいている方はご存知の方も多いかもしれないんですけれども本当にまあ繰り返しになりますが時間も予算も限られた中で全部一人でこなしていたのがまあ現状ですで、それでですね、毎日投稿が常だろうというご意見もあるかもしれないんですけれども先ほど申し上げましたように 週40時間を仕事をしながらその合間を縫って編集をしているものですから言い訳がましいかもしれないんですけれども1本制作するのにですねまあ撮影を除いた動画の編集作業こちらだけで1本投稿するためにおよそ2日前後使ってますもちろん人間ですから休ま必要もあると思うんですですから本当に限られたタイトなスケジュールの中で1本あたり2日からかかりすぎるとおそらく3日そのぐらい のペースで、やっってますからちょと申し訳ないいいんですけれども週3回の投稿はちょっとと厳しししなな う, うに判断しましたでなぜ週2回にするのかということについても理由をお話ししますと去年の11月から12月にかけて本当に投稿本数が少なくてチャンネルそのものに対するインプレッションをこれ以上ないぐらい落としてしまって週1回では絶対に皆さんから見てもらえないなと月に4本投稿するなんていうことで言う 社長になっていては絶対に皆さんに僕の YouTube チャンネルバオシントラベルを見ていただけないんじゃないかなという危機感があって僕はもうこれでいいやっていういい加減な気持ちではなくて本当にギリギリのギリギリのギリギリの選択をして今皆さんにこうしてお話をしていますここから先は余談になるんですがバオシントラベルですねこのチャンネル2年目に突入しまして今年の1月に新しいことにも挑戦してきましたライブ配信を1月から2月ま 週1回ずつのペースで行わせていただいたんですが途中から何かこう空気感といいますか怪しくなってきまして一部のユーザーですねその方たちが僕のチャンネルがまだ収益化していないと見るや僕への個人攻撃に転じてきましてまあかなり傷つきました今でも忘れません 話をもしましもまたなので、本来であれば、こういったお知らせの動画は皆さんにとっては不要なものかもしれないんですけれども、もうライブ配信は当面やらない。僕の気持ちと状況の変化があるまでは、ライブ配信はしないと決めたので、本当に苦しい中で、こういうお知らせの動画作らせていただいてます。そんなに大変な状況なら、YouTube なんてやめてしまえばいいじゃないかっていうご意見をおっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、そのようなご意見は僕は、ま、あ 一切聞かずに続けさせててていいいたただきたいと思っていてなんでかっていうと僕はもう高校を卒業してからもう17年間にわたって脚本家になるための勉強をずっと続けてきてやっぱりこういうクリエイティブな仕事を、まあ、仕事にはなってないですけれどもお金をもらってないのでなんですけれども、まあ、一生かけて続けていきたいと思っているのでやっぱり好きなんですよ自分が世の中に出したものが誰かの目に留まってそれを繰り返し繰り返し見ていただける いる環境というのはやっぱり今僕が考える中での一番いい環境はやっぱり YouTube しかないと思ってそういうことで YouTube を選ばせていただいているので是非その辺りも皆さんには温かい目で見守っていただければなと思っています。 たただ悪いことばっかかりででははなかったのは事実です。何があったかと言いますと茨城旅行編の最終回ご覧になった方いらっしゃるでしょうか僕が袋田駅まで本当に交通手段を失ってしまってもうひたすら40分かけて歩いたという動画を投稿させていただいたと。 そうしましたらあそんな大変な思いをしてでしかもそんな報われない結果かということで、まあ、見ていただいたようでして他の動画からすれば少ないかもしれないんですけども久しぶりに100回を超える再生回数になってそれだけ皆さんに見ていただいたという。 本当に感謝していましたそこからちょっとずつですけれども僕のチャンネルに対する YouTube 側からの評価も変わってきて本当にいいきっかけチャンスになった変わるきっかけになった動画になっていますというわけで週2回の更新にはなるんですけれども心ある視聴者の皆さんには僕のチャンネルの質内容 分かっっててていただけていると思ってますので更新の頻度が落ちるとしてもクオリティは下げないということをお約束して当面の間いつまでというのは分からないんですけど予算時間ともに限られた中でいっぱい最善を尽くしていい旅動画投稿していきますのでぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。 しますはいちょっとね暗い話が長く続いてしまったんで明るい話題、えー、もう一つのテーマもう一つの話題について触れていこうと思いますさて来月からの新しい旅行シリーズについて発表させていただきます来月から始まる新しい旅行シリーズですが発表しますはい これまでのシリーズとの決定的な違いですね。この2泊3日岐阜旅行編の決定的な違いは僕が岐阜県で連泊をしているということなんですね。で、じゃあ今まではどうだったのかということを説明させていただきますと以前は被害ですとか1泊2日が多かったんです。まあ、予算も限られてましたし時間も限られてました。先ほどもから、まあ、僕は別で仕事をしているということでその別の仕事の方がですね、たまたま偶然3日休みをいただけることになって、さあどうしようかなと思ってやっぱり 京阪神人気なので京都大阪神戸その中で京都が意外と今流行っていて蔓延している感染症の被害が少なかったんですよまあもちろんその緊急事態宣言の対象地区になったよっていうニュースを聞いたもんですからさてどうしようかなと思った時にちょうど新聞の記事がネット 上がったのを見てでそれが今ちょうど大人気の漫画『呪術廻戦』のキャラクターの一人である両面宿根この両面宿根の像があるお寺がなんと岐阜県の高山市にあるって聞いたんですああそうかそしたら皆さん気になって見てくれるかなと思ってそれがまず最初のきっかけだったんです で結論を見ますちょっと時間の関係でこちらの千光寺というお寺だったんですけどもそちらの千光寺には行けませんでした高山市でも湯川というとても山深い地域にあってそれだけでまず1日消化してしまうくらい高山市内からも。 かなり離れた場所だったので、今回はちょっと断念しました。その代わりといってはなんですけれども、下ロ温泉に立ち寄りまして、ミニ白川郷というテーマパークがあったり、それから、高山市では皆さんも写真などで見たことがあるかもしれません。古い街並みを歩きましたし、実を言うと高山市、人力車観光発祥の地でもあるので、人力車にも乗っています。それから高山市の酒蔵が多いので、酒蔵巡りもしましたし、グルメやカフェ巡りもしました。まあその こんな感じで本当に内容盛りだくさんの旅行シリーズになってますのでこの2泊3日岐阜旅行編全15話という非常にボリューム感のある旅行シリーズになりましたのでぜひぜひ楽しみにしていただければなと思いますというわけで今回の大事なお知らせ2点以上に。